本番いきますで、こちらのフックカバーですねあ、いいねいいねおぉ、絞り付きめっちゃいいカメラオッケイ音オッケイ役者オッケイ用意スタートはい、どうもみなさんこんにちは監督ラボの監督ですはい、えー、こちら福袋動画となっておりますウリシマコーヒーさんなんですけれども昨年も購入しましてですねカメラオッケイ音オッケイ役者オッケイ用意スタートドドンともうドリンクチケットはもうすぐ使えましたし、えー マグカップですねこのオシャンティなマグカップね、もうめちゃくちゃ愛用してます、一番お気に入りのマグカップ で, で、あとこちらはですね。 監督がです、ね、もう職場に行く時に弁当を入れる袋にもう週5で使っておりますちょっとくたびれてきたのかなえ上島コーヒーさんえ満足しておりますそして2021年改めてですね昨年と同じくですねえ3つのタイプが出されております購入したものは一番お安いこちらのハッピーバッグ A お値段は税込3500円となっておりますではですねそれで中身をですね一つずつ出して紹介していきたいと思います 今年に関してはですね、マグカップとかですね、そういった小物がついておらずですね。まあ、あといってもですね、一個確か、これなんで、これ、これ、これ。えー、上島コーヒーのブックカバー。これ、個人的に嬉しいです。監督ですね、職場に行く際に、地下鉄とですね、毎日乗るのですが、文庫本をですね、持っていっています。で、こちらのブックカバーですね。あ、いいね、いいね。おー、絞り付き。めっちゃいい。結構本って、血のりついてるのもあるんですけど、ない時って、あー、ついてねえのかーと思ってる。携帯で91ページとか打ち込む。 ですけどもこれあればもうあの手間がしかも2つついてるなかちょっとつけてみようでちなみにですね現在今監督が使っているのはですねこちら、えー、はいポーンはい、えー、こちらアニメレビューでもやりましたサマーウォーズのですね劇場で購入したブックカバーですねこのオズっていうのこれ結構好きなんですよね、うん、ああいいおっしゃれ上島コーヒー遠くか ら, たら絶対わからないと思うんですけども いいねいいねいいねしおりもついていいねしおりの位置なんかおかしくないかえしおりの位置ちょっとおかしくないか こ, ここでしょ出来がちょっとこの辺につけてほしかったけど、まあまあ、まあまあまあまあまあまあこれいいじゃあ次行きましょうあとはですね粉コーヒーがですね、えー、3つ入っております正門ライ福徳円満ですね全て 200g のコーヒーが入っております 香ばしいはいでラストですねえー、昨年もついておりましたが年玉ではなくドリンクチケットですねこちら3回飲めるチケットが入っておりますお好きなドリンク1杯お控えいたしますはい期限がですね結構近いこちら3月31日ですのでそこまでないので注意が必要ですねはいそしてバッグこちら 手の部分がですね前回と比べて長くできておりますねそして少し大きい感じになりましたねああでもこの大きさはこういう肩にかけるかけることができるのでなかなか便利ですね何かしらに使うと思いますはいというわけでですね外使いもできるオシャンティなデザイン鳥ですねはい はいというわけでではですねおさらいなんですけどもハッピーバッグ A がですねまずは文庫カバーコーヒーの粉そして500円チケット3枚最後にショルダーバッグ他の種類に関しては興味のある方はです、ね、概要欄にそのサイト貼っておりますので興味がある方は是非ご覧ください ではですね、このチャンネルではですね現在はですね福袋動画機関ということでもう福袋をたくさん出しておりますが普段はですねすごいいいなと思った映画や小説やアニメとか商品レビューですねガジェットとかこの商品はもうおすすめしたいっていうものですね自分で見て触っていいなと思ったものをこうして動画として出しておりますので興味がある方ですねチャンネル登録をして他の動画も見ていただければなと思っておりますはいではまた次の動画で会いましょう